何だそれんああちょっと上かもしれないですね上かなうん好きな食べ物は1位きゅうりで2位がキャビアで3位がサンマ で最近好きになってきたのがブロッコリーですねえそれは答えても変態じゃないですかねまあ、いいか夜足で消しておきますね俺は絶対白ですね絶対白アメイ It will be realized soon <笑> I'm sorry I'm not good at Portuguese 好きなタイプ一緒に走ってくれそうな人ですかねランナーなんで<笑>引退したら合コン開くので来てください<笑>その時に閉めますねいやでも乗せられないぐらいヤバいやつもあってそれを避けて乗せてるんですようち乗せられないぐらい刺激的なやつは個別に 変身しますね 5, 5個ぐらい選んで変身します集まってるかな<笑>ねえねえねえどういうつもりうなずいてる意味を教えて本気のキスそれかテスト今夜埋めてく答案よし目黒さんがさ 俺のこと雑誌で言ってくれたよねそこお母さんから LINE 来ましたえ見てるだけでフフフにお得ですね「You are the first fan」Singapore in s シンガポール」もう子供に自分のことを気に入ってもらえるかちょっと心配ですね頑張るけど 20個上の方と付き合ってたことあるんですけどその時はシングルマザーの方でしたね初めてってことですかねちゃんとエスコートさせてくださいでもなんか初めて来る方地域によるけど 670% 以上初めての方やから大丈夫ですよ最近知ってくれたんかなちゃんと勉強頑張ってたらなでなでな で, なでですね 朝起きてすぐの30分と夜寝る前の30分は頭にすごい記憶されるゴールデンタイムなんで俺はそうやって勉強覚えてましたよあと過去問に頼ることやな綺麗ですか<笑>ありがとうそうそうそう体ねめっちゃ毎日洗ってるから綺麗なタオルで拭いてるし本でだから綺麗なんかなありがとう